代目です今日お見積もりにお伺いしたお客さんはですね当店を選ばれた理由が私が出てたテレビ番組を見たらしいですちょっといつの番組かは分かりませんが私も何度かテレビに出させていただいてますのでちょっとどの番組か分かりませんけど大変ありがたいお話ですテレビに出させていただいてさらにそれを見たお客さんからお問い合わせがいただけるこれは本当嬉しいです テレビといえばですね、今年の春頃だったかな、佐賀テレビのカチカチワイド、佐藤忠則アナウンサーが当店に来られて、えー、収録をいたしました。その時の写真がこちらです。まあ楽しい収録でした。いろいろとテレビも何度か出させていただいて、慣れというわけではありませんけど、だんだん楽しく感じてきております。またテレビに出たいなと思って6代目です。 それでは6代目でした。